お客様のお心に晴れの心をお届けするその心を大切に今まで踊ってまいりました私たち最後のカズを思うぜひ一斉の出と手を振ってお客様と笑顔で素敵なステージを作りたいと思いますご声援よろしくお願いいたします それでは、参ります。春の音前に、カズハを思う。 どうも。あなたの言葉は消えず、どうも。また明日もまたねと。今日も明日の約束ください。 たくさんの拍手一斉なので本当に嬉しかったです、うん、青谷一斉でしたありがとうございましたありがとうございました青谷一斉さんでした